こんにちは、アブです。今日はですね、顔を出さなくてもできる簡単な副業の話をしていきます。皆さん、えー、顔を出したくないなとか、えー、副業したいんだけど、会社で、会社勤めをしていて副、副業が禁止になっていて、なかなかできないよっていう人が、やっぱり顔を出さずにインターネット上で仕事をしたいなっていうふうに思ってるかなと思いまして、今日は、えー、おすすめの副業の仕方をまとめていこうかなと思います。えー、これぐらいも1秒で稼げるだとか、 なんかね、スマホで簡単にっていうような、まあ、詐欺に近いような話ではなくて、そういう話ではなくて、今回は、より、長期で自分の仕事をビジネスとして副業を、本業と同じように作っていく方法について解説していこうかなと思います。各有僕も、会社員時代に顔を出さずに仕事をしてました。ブログだとか、ツイッターだとか、YouTube だとかやりながら仕事を作ってたんですけども、その時に使った方法、プラス、今年、2020年、 にできる再現性のある話を今日はしていこうかなと思います。僕のチャンネルではこうした副業の話だとか、あとはフリーランスのリアルな一日だとか、あとはコストパフォーマンスよく、今僕は福岡で生活してるんですけども、福岡で月8万円とか10万円ぐらいで生活してるんですけども、えー、ね、ミニマルに生活しながら会社経営をして、より大きな、大きな利益を生んでるビジネスを作ってます。そういった話をしてるんで、よかったらチャンネル登録、応援登録をお願いします。 今日はビジネスの話なんですけれども、実際どんなことかっていうと、副業皆さんやりたいなと思ったことってありますよね。で、今回おすすめする一つの話なんですけれども、何かっていうと、ブログをすることです。えどういうことって話なんですよねで。おそらくブログってもうオワコンだっていうふうに言われています。確かに超難しくなってるんですよ。僕が始めた2015年、16年って、もう記事を書けば全然、えー、ね、収入になってるっていうような時代だったんですが、今もう、 競合が山ほどいて、みんな稼げると思って、どんどんどんどん入ってきたんですよねで。特に最近、顕著なのが、2020年、すごく増えてるのが、企業サイト、法人の会社が作ってるサイトがめちゃくちゃ増えて、その関係で個人が作ってるブログっていうのがめちゃくちゃ落ちました。なんで今はもうブログはオワコンだと。 プラス、そんなもんね、稼げる、仕事にもならないよっていうような状態になってる人がもうたくさんいて、そういったところを踏まえて、じゃあどういうふうな戦略ができるのか。もしブログやってみたことあるよとか、YouTube やってみたことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういった人たちにも、おすすめの、あの、僕が今収入を得てる方法についても、よりセキュラーにお話ししていきます。よかったら見ていってください、えー。ポイント3つあります。3つ。で、どういうことかっていうと、ブログで稼ぐとか。 え、ライティングで稼ぐってどういうふうにするのかっていうと、えー、一つ、もう結論から言うと、特化サイトを作ることです。これもちょっと言われてるんですけども、特に、え、地域サイト、今、これ、競合が少なくておすすめです。え、どういうことかっていうと、え、まず一つ目のポイント、一つ目のポイントはですよ、あの、企業サイトがめちゃくちゃすごいって話をしました。どれぐらいすごいかっていうと、え、2、4月の、えー、から5月、5月の4日にですね、Google のあの、アップデートっていうのがありました。これは 何かっていうと、要するにブログってどういうふうな収益源になってたかっていうと、えー、見, れ見られる人が多くなれば多くなるほど収入が増えてるっていうのモデルです。でもイベントだとか、えー、集客だとかっていうふうなのをイメージしてもらうとわかると思うんですけども、例えば飲食店やってますと。やっぱ人が来れば来るほど収入は上がりますよね。ケ、えーキ屋さん持ってますと。ケーキ屋さん作りました。パン屋さん作りましたとで。お客さんが来ないパン屋さんってやっぱり収入がないのと同じような イメージで、ブログも読む人、えクリックしてくれる人が増えれば増えるほど収入が上がるっていうモデルになってます。その、え一番のメインポイントが、やっぱり Google の検索エンジンを使って検索してくれる人が入ってくれる、検索してくれる人が見てくれて、で、その記事を見てくれる人が多ければ多いほど収入になるっていうのは、もうざっくりですけど、そういうような作りになってます。なんで、そういった意味でも、やっぱり読まれないと意味なかったんですよね。で、その、 読まれるアルゴリズム、え Google のアルゴリズムが5月に変更されて、特にブログ、個人で作ってるブロガーさんだとか、えブロガーっていうような、あの、仕事をしてた人たちも大打撃を受けて今、昔はね、月15万くらい稼いでた人も、今はもう収入がゼロになって、収入がなくなっちゃったんで、Uber Eats やってますとかっていうような方もめっちゃ増えました。で、実際、まあ、オワコンだっていうふうに言われてるんですが、一つ、えー、抜け穴があるんですよ。それが、 特化ササイイト、ト地域サイトです、えー、2つ目のポイントなんですけどもどういうことかっていうと、えー、地域特化は全然ブルーオンシャンですっていう話です、えー、どういうことかっていうとライバルがめちゃくちゃ少ないんですよ、えー、概要欄に僕が今作ってる福岡のサイトがあるんですけども福岡のサイトめちゃくちゃ調子がいいです、えー、ブログだとか僕かつて、えー、ブログサイトだとかめちゃくちゃ持っててまあめちゃくちゃってっても5つぐらいしか持ってたんですけどもその中でも今2つ持ってて1つが海外、えー、英語の え、勉強方法なんかを発信しているブログと、もう一つが地域の特化サイト、特化サイト、福岡のメディアを持ってます。この二つを運営してるんですけれども、地域サイトはすごい調子がいいと。で、どういうことかっていうと、特化されてるんですよ。福岡に特化して、福岡の情報だけをどんどんどんどんアップしてるので、そのサイトの構成上を、あの、Google が、このサイトは福岡の情報に優れている。福岡の情報に特化して、 え、発信してるっていうような評価をしてもらってて、してもらえてて。なんで、福岡のサイトが今めっちゃ伸びてます。で、特になんでかっていうと、もともと地域サイトって結構あったんですよ。ブログだとか地域ブログ、東京とか、横浜か。横浜とか神奈川のあのね、サイトめっちゃあったんですよ。ただ、地域サイトってお金が稼げないっていう問題があったんですよね。収入になりにくいっていうビジネスモデルでした。なので、全然ね、 いろんな人たちが地域のワードを書いてるんですが収入にならなくてなかなか競合がいなかったっていうフィールドなんですよえ特にポイントおすすめなんですけどもえ稼げない場所えお金が稼げない場所ほどブルーオーシャンになってますで特に例えばですけど数年前の話をすると英語の勉強方法だとか昔は全然ねサイトなかったんですよなんでなかったかっていうと昔はその収入がなかったんですよね英語の本を売るアマゾンで 販売したりだとかっていうことはできたんですが、英語の勉強方法を、例えば英会話スクールに飛ばすとか、英会話スクールを紹介して、その紹介で収入になったりだとか、オンライン英会話っていう形で、Zoom だとか、Skype を使ってオンラインで英会話をするようなシステムがまだまだなかったんですよ。なんで、英語の勉強方法っていうのも収入になってませんでした。だからこそ人があんまりいなくて、ブルーオーシャンって言われてました。他にもミニマリストっていうワードも昔は全然、 あの、簡単に検索1位になったりだとか、記事書いたらすぐ見られるような状態になってるようなくらい稼げないって言われてるフィールドほど、すごいやっぱりブルーオーシャンで、やっぱり年々それが変わっていって新しいサービスや商品ができたりだとか、ミニマリスト渋くんが現れてとか、ミニマリストけ生さんとか、厚く君だとかっていうのがもういろんな人たちが来ることによっていろいろと盛り上がってきて、そこに収入がとか、アイテムを作って販売したりだとかっていうようなできる動きがありますと。 でえー、そういうふうに特化していくこと。プラス、稼げないフィールドほど、やっぱりまだまだブルーオーシャンで、稼げないと言われてるところほど、今入った方が面白いと。えー、超決めさに考えたときに、えー、読まれるようになるよって話です。2、えー、つ目のポイントが、えー、地域特化はまだまだブルーオーシャンですという話です。あでちょっと忘れてたんですけども、えー、地域特化。で、僕が今、福岡のサイトを作ってます。これ、なんで作ったかっていうと、元々 いろんなところでサイトを作ってたんですけども、地域に特化したサイトを作りたいなと思ったのと、プラス、えー、自分が関わっている会社さんだとかサービスの、えー、作ってるあの個人事業主フリーランスの人たちと繋がりたいなと思って、地域サイトを作りました。最初はですね、僕が動画編集をやってたんですけども、動画編集の営業の媒体としてそのサイトを作りました。えー、動画編集して動画を作って、その動画を作った動画を記事にして、で あのお店の紹介の動画とプラス文字で記事にして写真を入れるっていうような記事 1, 1記事に対して数万円の収入を得るようなモデルを作ってましたそうすることによって自分の動画編集の仕事もゲットできるしプラス取材したお客さんに対してそのお客さんのサービスを宣伝することができるっていうような2つのメリットがあったんですよね で、プラス、ストック型。えー、ブログってやっぱりあのー、まあ、資産という風うに言われてるんですけれども、あの、ウェブ上にある資産ということで、記事をどんどんどんどんストックしていって、見られるようにしていくっていうところがあるんですよね。そこを、えー、メインにおいて、もう一回言うと、一つ目が、あのー、自分の動画編集の営業の媒体として使うこと。で、プラス、二つ目が、えー、記事を書いて、動画を作って、それを貼ることによって、えー、取材ができると。取材記事が書けると。 で、三つ目としては、ストックできる。長期で戦えるというところでやってきました。そうすると、今どういう風うになってるかっていうと、最初ね、最初全然見られなかったんですよ。本当に見られなくて、1日 10PV とか10人に見られたらいいかなぐらいだったんですけれども、そこからどんどんどんどん見られていて、今3万人ぐらいの人に見てもらえてます。で、地域で行くと3万人でそこそこで、福岡市の人口で行くと160万人なんで、まあまあ、 3万になってくると、まあまあちょっとした、あの、してくれてる人も多いかなというような状態になってますと。 で、これが月に見られるのが3万人なんで、まあまあ増えてきてるかなっていう感じです。で、そこから収入できた月、まあたい100万円から前後してるかなっていうようなぐらいの収入にはなってきてるんで、そういったところで地域特化っていうのがもう稼げないって言われてたんですけども、えー、変わってるよっていう話です。で、実際どんな記事書いてるかっていうと、概要欄から飛んでいただければ僕が作ってる地域特化のサイトがあるんで、よかったら見てください。で、この、あのね、 あの地域特化のサイトを作ってるんですけど結構真似してくる真似されるようになりましたやっぱりあのモデルってどんどんどんどん真似されるんですけれどもこれすごい面白いのが47都道府県、まあ、地域っていっぱいあるんでもういろんなところで、えー、同じように作ることができるんですよねなんで福岡じゃなくても東京でもいいですし大阪でも、えー、札幌でもあの、えー、北海道でも全然いろんなところで作れるんでそういったところで、えー、バンバンバンバン作っていけるっていうのはいいのかなというところです2、えー、つ目のポイントは地域特化 がブルーオーオシャンでですよって話でした次、三つ目。三、えー、つ目、えー、何かっていうと、えー、特化することのポイントの、えー、なんですけども、三つ目は取材しやすいことです。さっきも言ったんですけども、あのー、経費にできるってところがすごいおすすめポイントです。えー、ブログって結構雑記って言われるようないろんなジャンルを書くことが多かったんです。例えば、えー、照明を買いましたとか、例えばカメラを買いました。 例えば、スマホ買いましたっていう形で、えー、ガジェットに特化していくっていうのもありなんですけれども、やっぱりいろんなものを商品を買っていかないといけないと、えー、なってきたりするじゃないですか。そういった、あのー、記事に使うような、雑記に使うような、えー、商品、アイテムっていうのは、すべて経費になります。経費ってどういうことかっていうと、まあ、要するに売上に対して利益がどれくらいになるかっていうところの利益に対する税金がかかってくるんですよね。その税金の、あの、経費に落とすことによって、税金が、 あの、かかりにくいというか、税金対策にもなるというところです。えー、僕で行くとカメラだとかも結構いっぱい持ってますが、そういったところで紹介して経費になったりだとか、あとは地域に特化することによって、例えば取材という形でいろんなところに取材に行きやすいですし、地域、その場所に住んでるので、そこからいろんなところに飛びながら飲食店取材したりだとか、あとはアイテム、新しいサービス作った会社に取材に行ったりだとかっていうふうな形でアポ取りもめちゃくちゃしやすいです。 これが逆に英語勉強方法っていう形で、ジェネラルに一般的にいろんなところであるような英語の勉強方法っていう風な形にすると、東京に取材に行ったりだとか、大阪に取材に行ったりだとか、他の地域にいろんなところに行かないといけないんで、僕で行くとセブ島に行ったりだとか、英語学校行ったりだとかっていう形でいろんなところに行かないといけなくなるので、そういったところを加味すると地域特化することによって特化して、動きやすいですし、取材もしやすい。 プラス経費にしやすいっていうところがポイントの3つ目になります。なんで今からもしね、ブログをしたいとか、稼ぎたいと思った方であれば特化させること。で、特におすすめなのが地域特化っていうところを今日はお話ししていきましていかがだったでしょうか。いろいろとあると思うんですが、やっぱり簡単に稼げる副業ってないんですよ。なくて、その中でも長期目線で、いかに 稼げないいいいっってててて言われてる分野ほどいいのかっていう話をしていき ま, したまた次の動画で副業の話とかしていくんでよかったら次の動画も見ていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。